こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねドラムソロテンポ140のドラムソロですねタームだけで自分で考えて作るっていうのもそうなんですけどまあいろいろ組み合わせて音楽的な要素も含めて僕なりにこういう風なソロを撮ってみましたみたいなやつの演奏と解説をしていきたいと思います。 なので、えーまあ、カラオケ自体はこちらの、えー、上の方からは多分いけると思うんですけどこのカラオケのテンポ140、えー、詳細の140のとこピョンって押してもらうと140のカラオケで練習できると思うのでそれのフレーズこういうふうに考えてこういうフレーズを作ってみるんだっていうのはこれ自分で書いてみてもらってもいいと思うんですけど僕はどういうふうに考えているかみたいなでまず最初ですねこれスペースとシンコペーションまずはギターのソロ聴くと。 で4シンコペーションのこれをスペースを空ける感じこの4表のシンコペーションっていうのがなんか頭にこうふっと浮かんだので、まあ、メロディーもだからワンパタドッとパタ ン, パタ ン, パタン ラムソロにしています、えー、なのでこういうスペースをしっかりこれハイハット踏みながらねしっかりこうやって開けてこれシンコペーション相手がやったシンコペーションとかを持ち、まあ、自分の歌の中の一部として使って演奏してます。これを聞いてみましょう はいじゃあ2個目のピアこれ「タバラバリラララ」これビーズファウンスじゃないですかなのでドラムは「タタタバディバダダバダダバダダダダ ダ, ダ」っていうのを歌ってみましたこんな感じで相手が歌いたあれは「タバラバリララ」しか使ってないんですが「タバラバリララダダダを」を思い浮かべたんで。 あなるほどと思ってビリーズバウンスを自分なりに歌ってみたっていう形ですね。こういうのもドラムのこのこれターム B なのかなでシンコペーションをうまく使っていくとターム D とターム B。 っていうののででで今までのやつで全部できるじゃないですかなのでこうタームみたいなのを組み合わせてメロディーを作っていくっていうこととこういうビリーズバウンスっていうメロディーの引用が来たら自分もビリーズバウンスのメロディーを引用して返してあげると相手もニヤッとするあなるほどそれ続き歌ってくれたのでみたいな感じまあ頭から歌ってるんですけどこう自分の続きがふと浮かんだビリーズバウンスをちゃんと受け取ってくれたんだなっていうふうに相手に感じさせれるといいかなというふうに考えています。はい聞い聞てみましょう はい、じゃあ3つ目ですねここはえー、これ前の回の時もそうだったんですけどこれ多分ピアノの人が多分「I'm Beginning to See the Light」を引用したのでこの回の時にギターが引用してるんですねなのでなのでこれもタームビート「タパタンタパタンタパタン」タタンタタンタタンってやったかな。 ディバタバダンタッタラタッタダ全部歌ってもいいけどこういうふうにここ僕3ストロークで行きましたでここで切り替えていってありますっていう感じですねなので I'm b e g i n n i n g イ to see the light を聞こえたからその子のメロディーを引用してそこから、えー、ドラムソロ3連に持ち込んだっていう形ですはい聴いてみましょう 最後ピアノのところを聴いてみましょう今の「タンタンタントン」っていうのが気に入ったのでタタタブタブブタトブトブトブトブ ト, タブタトでこっから先はえー、っと I'm being に数字されると覚えてたので「タバタンタッタッ タ, タバ バ, バー」。 うう I am ビギネス2世代の最後のメロディーを引用してみたみたいな感じですね。 という感覚で、なんかこう。他の人の引用とかメロディーから連想させれるかけ言葉みたいな。なんかこう別の曲からこう引用してきてみたいなのが、こういう和歌みたいなところがすごくあるんですね。なのでこういうふうに反応しています。えー、まあ、あの感覚で反応しているので、だからここ右手とか左手とかは考えてないんですけど。まあお話相手がこういうお話をしてきたから、これ、俺も引用してみようかなとか。 こういう感覚って会話でもよくあるじゃないですか。なのでこういうフォーバースなんかでもよくこういうのやってます。こういうのはものすごいこうマイルスとかそういうすごい人でもやっぱりったくさんやるのでそういったことをしっかり多分相手の受け答えキャッチボールをしながら音楽を一緒に構築していくみたいな感じですね。こういう形のえまあ角度から今回もやってみたと思います。でまあこれせっかくなの で, です、ね、160から全部240までね全部やっていきたいと思います。でタームはタームで別個で要は 何もないところから自分の歌をこう組み上げていくってい う, う考え方と相手のフレーズから何か引用して発展させるっていうのの両サイドがやっぱりいると思うんです、ね、で、すね自分でパッてひらめいた時は自分で全部作ればいいし相手のフレーズからこ れ, これちょっと応用してあげようかなみたいなそれをそのまま歌うんじゃなくて そ, れそのフレーズの一節をやって自分のメロディーの中にこ う, こう組み込んでいくっていうのがまあ 交流する一番のこう楽しい手段じゃないかなと思いますのでぜひ練習してみてください、えー、これ譜面の方はメルマガ登録していただくとダウンロードできますのでぜ ひ, ぜひ登録ください、えー、というわけで、えー、最後全部通して、えー、演奏してみたいと思います最後聞いてください本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました